えカービィが10人にたくさんのカービィを操ってみんなで助け合って大冒険集めてカービィある日昼寝をしていたカービィは怪物ネクロディアスが持つ杖の魔力によって10人のカービィに分けられ次々と倒されてしまいます 一人生き残ったカービィは勇者の心に導かれ元の姿に戻るための冒険に出ます一人だと力が弱いカービィは敵を倒すのにも一苦労でも仲間がいれば大丈夫カービィはフルーツを食べることで仲間を増やすことができます二人。 4人最大10人とカービィを集めれば集めるほど強くなります一人の時みんなの時一人の時みんなの時一 人, 人, 人の時みんなの時 1人では倒すのが大変な敵もみんなで戦えば有利に進めることができますカービィたちのアクションはタッチペン1本の簡単操作タッチした方向にカービィたちを動かすことができますタッチペンで弾けばジャンプ敵にくっつけるだけで自動的にやっつけてくれます カービィを集めればままととめて移動すすることもできますその他ダッシュしたりみんなで障害物を壊したりタッチペン一本で大勢のカービィを操りながらさまざまな仕掛け屋敵に立ち向かいますただしカービィが青くなればピンチのサイン。 青くなったカービィがダメージを受けると天使となって飛んでいきカービィが減ってしまいますせっかく集めたカービィを減らさないように回復リングをくぐってピンクのカービィに戻したり天使になったカービィを助けたりしながら冒険を進めていきますまたゲームを進めていくと遊べるサブゲームも収録 サブゲームはゲーム中にメダルを集めることで遊べるようになります。 カービィを操ってみんなで助け合って大冒険集めれば集めるほど強くなるカービィのアクションゲーム「集めてカービィ」